えー、こんにちは黒ロードです。今日もおしゃられています。えー、今日はフェザリングって実際どれぐらいのテンポで行けばいいですかっていう質問があります。具体的にっていうことですねで。フェザリングってそもそも何かっていうとまあ他にもやってますがこうバストラをね、こうやって軽く踏むんですけど、えー、イメージ的にはここに羽毛のタッチというかフェザーだからね羽毛がこう詰まっててそれがこう飛び散らない程度にこうブワって膨らむで、ブワって膨らむためにはスピードがいるんですけど。 でシンバルレガートが結構突っ込むって話はちょっとしたと思うんですけどそれと同じタイミングですでこれは結構わざと踏んでるんででかいです。で実際演奏中は、まあ、あのジョン・ライリーの教本でジョン・ライリーさんが書いてたのは聞こえない程度に、ね、感じる程度に。 こういう感覚で踏むんですけどこのこれないたらないならないでいいです全然もうセッションでこれがなかったからって全然気づく人ほとんどいないと思いますなので大事なのはえっとこうグルーブをさせていく感じシングシングシングみたいな感じなんかこういうこのスイングする感じ要は ただこうしぼん叩いてるわけで<音楽>。でるかは一個一個がこう山でつながっていく感じ、レガートと一緒に。<音楽>それ足 で, やるで、ちなみにジミーコフさんに、あんなクリニックやってると聞いた時は。えっ、ー、と彼はもう300超えても絶対踏むんだみたいなこと言ってました。で、それをグレッグハッチンソンさんに聞いたら、グレッグハッチンソンは無理だと。そんなに早かったら、僕ももうレガートに集中して足はやめちゃうっていう感じ。 足が入ることによって、まあ歌ものなんかは、なんかこう優しい感じがするバストラね。な, かないど、こうちょっとこう下が抜けてる感じがする。で、これをだからそのモダンなジャズになってくると、なんかこの。 このや柔らかい昔の古いジャズみたいなスタイルがあんまりこう合わなくなってくるんですよだからこうでザリングします<笑>でもハイハットって こ, うここだけで聞くとあれなんですけどこう生のライブで聞くとやっぱり地面踏んでるからかなりのこう低音の圧迫感があってとてもライブハウスで混ざるんですね。ハハイハットでフェザリングっていうのもま あ, ありかな で実際にね200ぐらいで叩いてみる と,、えー、と<音楽>まあ結構ありじゃないですか<音楽>でいくつぐらいまでっていう話をしてて250ぐらいまではどうも試してみたんですけど250ぐらいだと。 結構こうジャズのこの推進力みたい な,、ね、な出るじゃないですか。はねやっぱ二百五十超えてくると二百八十だとなんかせっついた感じしませんか、ね。なんか僕はあんまりこれは僕の力量もあるかもしれない。だからスピードがね一個一個のスピードがもっとシャープになんかこう。 鋭く踏めれば、ものすごいゆったり感が出せるかもしれない。僕の多分ドラム、ドラミングの限界かも。<音楽>な、気にしもあらずだと思うんですけど、ちょっと僕いろいろ測ってみたんですけど、二百八十ぐらいちょっとせせこま、三百超えると。 なのでこうジミー・コブさんなんかはどちらかというとま あ, サまあ矢野沙織ちゃんが一緒にやったからねあのドタバタ感がたまらなくかっこいいって言ってたからそのいい意味でも悪い意味でも要はドタバタした感じに聞こえるやっぱ速い時に足をどんどん踏むとドカドカした感じがするからなのでその整理された感じにしようと思うとやっぱこれぐらいだと足ともう。 フレージングにも譲ってしまってこうスペースを空けた方が多分モダンジャズのサウンドには合うんじゃないかなと思います曲奏にもよると思うんですけどなので、えー、とフェザリングは僕はまあだいたい250ぐらいまでなんじゃないかなっていう感じですね。250ぐらいいいまままでは、まあ、まあ、まあ使うんじゃないかなみたいな。かみただその フェザリングって遅れるとものすごい邪魔するんですよこれものすごい邪魔なんですもう他の人がホッとやりにくくなるんであのレガートみたいにメトロノームでちょっと前をずっと踏み続けなきゃいけないんでまあ、正直ない方がマシっていう感じのドラマよく見るんですねセッションとか言ってると無理にこれ踏んでるんですけど音は大きいしその音のスピード感もこれだとこう例えばワ1 2ー タラタラすごくこう音色のスピードもないし遅れてるし邪魔な感じがしませんか歌が歌いにくくなるのね。なのであの僕はまあフェザリングっていうのはよっぽど中級者以上じゃないとやらなくていいですって必ず先に言っちゃうんですけどどうしてもやりたがる人はいるんですがやるんだったらもう本当にシビアに練習しないとこれは。ただやっぱり中級から上級にグレッドアップする時っていうところでものすごいこう。 重要なな感感じじこう前輪を包み込む感じになるんですよ歌物なんかは特にこう優しいこう昔の大根のジャスみたいな感じでしようと思うとどうしてもヘザリングで必要になってくるんですねなのであの重要なんだけどものすごくこう危険なもろ刃の剣みたいなところがあってなのでえまあ練習するとすれば250ぐらいで踏めるようになれば多分120130ぐらいだったら結構軽快なスイング感で踏めるんではないかなっていうことでまあ テンポアップがその目標ではないんですけどテンポアップできるってことはやっぱ細かいところを狙っていけるってことなんで、まあ、250ぐらいを目処に練習してもらえばかなり使える感じになるんじゃないですかね逆に250でフェザリング踏みたかったら300でも踏めなきゃいけないのかもしれないですね。練習はもうちょっと自分がやりたいなと思るよりちょっと上ぐらいを練習するとちょうど自分のやりたいところら辺でこう狙って叩けるんでなのでフェザリングね難しいですねこの足の感じがね。